そうですね。食事をしてる時に、うんああのー、僕がちょっと遅れて行っちゃったんですね、うん、でメキシコ料理屋さんに行って、うんうんうん、で行ったらちょっとその普段和やかな感じでみん な, なんか会話してるんですけど、うん、行ったらちょっとピリついてるんですよ、うん、だからねそう、うん、でガク c さんもちょっとイライラしてる感じで、うん あれとやっちゃったかな岳、うん、さん遅刻とか嫌いな方なんで、うん、遅れたから怒ってるかもなと思って、うん、僕もおとなしくこう座って<笑>で、うん、みんなシーンとしてるんですよ普段はすごい楽しそうにみんなで喋ってるのにで隣に学さんの事務所の社長さんで同い年の鮫島さんっていう人がいて鮫島さんに学「学さん俺遅刻して怒ってますかね?うん」 なんかすごいピリついてる感じなん で,、うん、で聞いたらいや薄いじゃないんですと、うん、ちょっと問題があっ て,、うん、てあどうしたんですかって言ったらその僕が来る前にそのレストランのほかのお客さんでちょっと酔っ払ったチンピラみたいな外人の人がいて、うんうん、が絡んできたらしいんですよ。ガクトさんにに、うん、のラランンルレス 来た時の音がうるい「うるさかったから、うん、お前ら帰れ」とかなんとかって言われてで初め無視してたらしいんですけど、うん、そこからしつこくずっと嫌がらせをしてきてると、うんうん、でガクトさんがそれで怒っていると、うん、でガクトさんがそこから相手があまりにもしつこいんで、うん、で まあ、せっかくの深くさんってその食事の場をすごい大事にしてるんですね一、うん、日一食しか食べなくて、うん、それを仲間とその好きなレストランの好きな席に座って食べるっていうのを一日のイベントごととして一番楽しみにしてるのでそこをいいかそこのレストランで楽しむためにその前までのトレーニングとか仕事とかをストイックに頑張るみたいな、うん、その日々の生活をあれしてるので、うん、そこを邪魔されるっていうのはすごい怒るんですよ。うん で、ガクツさんがそれで怒ってまずそこの店長さんみたいな支配人みたいな人を呼んで、うん、今から僕は彼らと喧嘩をすると<笑>、うん、でそれを止めるなっていう、うん、まず店に喧嘩をする断りを入れるんですよ、うん、でガクツさんはその後にスタッフの人たちになんかまず僕が そののの通り側のところに座ってたので、うん、君ちょっとそこだと喧嘩に巻き込まれるかもしれないから、うん、そっち側に反対側に座ってもらっていいかなって言われて、うん、で僕移動して、うん、でそこにいたその岳さんのマネージャーとか社長さんとかに俺がやるとあ俺がやるから、うん、その他にテーブルとか、うん、あと岳さんの止めてる車とかに被害が出ないように、うん、一応そこだけ見といてくれ。 って言うんですよ、うん、すごいなと思ったのは、うん、その時に普通そんな喧嘩になるって言ったら「いやいやいやいやと」と、うん「喧嘩やめましょうよ」とか、うん「いやいやいや」ってなるじゃないですか、まあねうん、その瞬間ガクトさんと普段一緒にいる仲間たちは一瞬で覚悟を決めるんですよ、うんうん、まあ本の中にも「覚悟の決め方」みたいなのがあるんですけど、うん、一瞬なんですよね、うん、でさすがにガクトさんに本当にやらせるわけ、うん、まあここから僕の妄想でもあるんですけど、うん その普段にこやかにしてるスタッフの人たちも、うん、その一瞬で覚悟を決めた感じで、うん、スッと正して目の前のなんかフォークとかをポッケに、うん、<笑>立ち上がるんですよね、うんうん、だから、うん、一瞬ででししに行く覚悟をしてるんですよね、うんうん、でそれぞれが配置に立つみたいな。うん 一瞬でななんだろうなそういう争い事があった時に覚悟を決めるっていう事ができちゃうのを仲間の中でも浸透するもうなんかちょっとしたマフィアですよね。うんうん、もう覚悟の決め方が<笑> 怖えーと思ったんですけどああんかこういつでも喧嘩できるようにいつでも覚悟を決めれるようにうまあ仲間うちも含めて、うん、それでその時の気遣いも、まあ、店に対する気遣いだったり、うん、そこにいるまあ僕らみたいな、ねうん、あのゲストとして来てる人たちも対する気遣い全部した上でやりに行く、うんうん、でも結局相手がその空気を刺して逃げるように帰ってったから大丈夫だったんですけど、うん、いつ乱闘になってもおかしくないような。うん でガクさんそもそもめっちゃ喧嘩強いんですよ。うん、トレーニングしてて、うん、たまになんか食事の時によく、うん、絶対避けれないパンチ、うん、いや受けてみるとか言って言われて<笑>、うん、もう見えないんですよで。力もすごい強いから、うん、そうそうまあその外国人の人たちは命拾いしたなと思ったんですけど、ねうん、そ, そんなこととか、うん、まああとはその駆け引きとかではポーカーとかでねいつでもあっと驚かされますよね。うんうん、あ, あこういう駆け引きをしてとか。うん いつもなんかこっちの札は読まれ、うん、こっちは勘違いされ<笑>あの、うん、でなんか そ, その時になんかポーカーですごいしょ僕の中で印象的だったのはやっぱ素人ってブラフでででババンバンいっちゃゃうじゃないですか、うん、でその時にガクトさんに注意されてそういうふうに「ブラフばっかあれしても信用をまず得ないとそのブラフは有効にはならないからその九郎斗の食い物にされちゃうよ」と。うん で勝負に必要なのはハーフフブラフだと、うん、要親信用を勝ち得た上でしかるべき時にブラフを出すみたいなその2つがないと信用とブラフ、うん、両方がないと勝負は勝てないっていうやつ で, す、うん、でそれはどういうことかっていうこととかを全てにポ、うん、ーカーだけではなくてそのもちろん張ったりも重要だけれども そ, そ, れそれよりもその自然までにどれだけその場で信用を自分が勝ち得たかっていいうううん、う自分はここうう時にこういう。 にすする人間ですっていうのを知らしめた上でそれを裏切るような称号どころでも札を切らないとブラックがきらにはならないっていうことを教えてくれたりとかなんかそうですねまさしくその本の内容とかをすごいその実践して見せてくれるというか、うんね、逆にじゃあその「意味かな」ったやり方とはちょっと違う側面、うん、えっと思うようなちょっと意外性ってものを見せてくれたことがある えこういうところでこんなに何かに対して弱いんだとかね優しいんだとかあそういった言いがちって僕毎週にスタッフをちょこちょこ連れていくんですね、うん、である時一回すごいスタッフがミスをしてしまうミスというかもう大問題を起こしてしまって生、うん、さんの家にまあ食事連れてってもらって、うん、その後学生さんの家に遊びに行って。うん で朝5時6時ぐらいに帰ってっていうのがあったんですけど、うん、その時に新人のスタッフを連れてっちゃってたんですよ、うん、そしたらその子があろうことかその場にいたガクトさんの後輩の彼女を口説こうとしちゃったらしくて、うんうんうん、でそれ僕らは気づかなかったんですけど、うん、翌朝も う, もう朝7時8時ぐらいにガクトさんからメッセージが入っていて、うんうんうん、で そ, のそういうことがあったらしいということを。 聞いてでどういうことなんでそんなことが起こったんだろうとそのスタッフに確認して、うん、でそういうことがあったことが分かったのでで岳さんに岳、まあ、さんもすごい怒っていて「うん、ですいません」と「ちょっと一度時間を下さい」っていう話をして「うん、なんで?」って思って「ちょっと一人はあ謝りに伺いたいんで」って言ったら「こうあ別にそういうの必要ないかな」うん と思うじゃないですか、うん、すごい怒ら怒ってるなと思って、うん、わざわざその謝りに来るとか、うん、そういうの別に必要がないみたいなことから、うん、こ誘ったり誘っていただいたりとかっていうところに、うんうん、こう「いや今日はマレーシアにいるけど、うん、今日は時間ない」とか言われたことがなかったので、うん、これは相当怒ってらっしゃるなと思って、うんうん、でもなんかすごいお腹も空いてますし、うん、ご飯一緒に食べたいですって言ったら「あそれだったらいいよ」 とうんまあ、謝るとかそういうためじゃなくご飯を楽しみに行くんだったら全然おいでっていうふうに言われて、うん、あよかったと思ってとりあえずご飯に行ったんですよ。で、う、す、ん、連れていかなもまあやっぱご自宅行った時に、うん、いやこの度は本当にすみませんでしたっていうを謝った時に、うん、その時にそのいわゆるスタッフを管理できてなかったっていうこととか、うん、そういうよく分かんないスタッフを連れてったっていうことで怒られるだろうなと思ったんですね。うんうんうん そしたらその時の GACKT さんの対応が僕の中では、うんまあ、意外でもあり、うん、なるほどこういうことかっていう気づかされた部分でもあったのが、うん、一切僕に対するその怒りをぶつけるとかそういうのは一切なかったんですよ。うん、なんでそれ今回 の, その がいけなかかっったのかっていうことをまず説明してくれて、うん、そのまず GACKT さんの後輩の彼女って分かりながらうちのスタッフが口説こうとしたまあ、それ本当にいけないことなんですけど、うん、これがもしその子が「本当すいませんでしたと」と、うん「あまりにも可愛くて自分がその欲求を我慢できませんでした」うん、って言うんだったらまだワンチャンあると若さゆえのっていう許される。 道があるけどそ、うん、その子一旦隠そうとしたんですよいや、うん、僕そんなことしてないですみたいな、うん、あの嘘をついたんですね、うん、でそっちに行っちゃったってことは、うん、若さゆえに関係なくもうその人間の本質的な問題だから、うんえー、そこをで岳さんは洋平君はおそらくその子を指導して教育し直して、うん、もう一回チャンスを上げるみたいな方向に 性格上行くと思うんだけど、それはやめたほうがいいと。時間の無駄だと。その若さゆえのではなく、そのもう人間的にっていうところは、なかなか人間は治らないし。そこに治すための教育の労力っていうのは、コストが合わないと。だから、すぐ切ったほがいい。っていう、学徒さん自身が若い。 まあ、面倒見てた子たちから裏切られたエピソードとかを全部さらけ出して話をしてくれるんですよ。うん、そういういことは結構あったんだあったみたい で,、うん、でそういう時の話とかを色々い教えてくれてでその時に GACKT さんってなんか怖い印象とか厳しい印象があるから、うんうんでまあ、スタッフの人とか怒られてるところでも見たことあるんですけど、うん、でもなんかその自分が実際その説教ではなく、うん、慰めるでもなく。うん ななんかその微妙なバランスその例えば慰めるって、うん、鎮痛剤みたいなものじゃないですかその瞬間は気が楽になるし、うん、よかったって思うしなんか心がだとなく落ち着くんですけど根本的な解決には一切ならないじゃないですか、うんうん、でその厳しい方向の話とかは、うん、辛いけどもこう、まあ、根本治療の方になるじゃないですか。でガクトさんってその 優しさと厳しさみたいなものが絶妙に何かこう配合されてるみたいな単に頭ごなしに説教して切れて当たるわけでもなくただ優しく慰めてくれるわけでもなく自分の実体験ともにもうすぐ切れって切った方がいいなぜならっていうところの説明も含めてなんか絶妙な。 なななんかそんな、ね、なんかかそね出版社としてあるまじき著、ね、者、うん、の家に行って後輩の彼女をスタッフとがあっ、ね、て最低じゃないですか、うんうん、でもそんなことをしたところでも感情的になんか僕の方には怒るんではなく、うんうん、そういう指導の仕方をしてくれるっていうのが、うん、あだからこの人に人がついてくるんだろうなっていう、うんうんうん、僕だったら「ざ、う、け、ん、んなよ、うん」ってなって多分怒って。うん 後知覧ってなっちゃう気がするんですよ。な。うんな、なんかガトさんの場合、なんかその鎮痛作用、まあ優しさと厳しさと。なんか非常さというか、冷酷さみたいな、全部兼ね備えていて、うん。なんかそのバランスがすごいなって思いましたね。逆にその、まあ編集者っていう立場でね。はい。あ、ここはこういうふうに書いた方がいいと思うとか。うん。洋平は、洋平なりに、その自分の意見っていうのを彼にぶつけたと思うんだけど。はい。 そ れ, それに対するその受け取り方っていうのはどうだろう